まあ、自分でどうにかしてください。どうも、政治いろいろの学部です。長引く尿素水不足を打開すべく、世界各国に頭を下げ、必死に尿素水をかき集めている韓国。創始国の中国が手を差し伸べてくれたおかげで、 当面のピンチを出したかに思えましたが、どうやら危機的状況はまだまだ続いているようです。2021年11月13日付、中央日報からの引用です。尿素水不足の直撃打を受けている韓国の消費者が、隣国の日本に目を向けて個別に直接購買している中、政府レベルで 日本産尿素の追加輸入を打診するという話は聞こえない。政府がベトナムやオーストラリアなど世界各国と接触して尿素水を求め、企業の契約締結及び迅速な輸入を支援するというが唯一日本産尿素の話が出てこない理由を調べた。韓国と日本は産業構造が似ているが中国初の 尿素水不足自体が両国にに及ぼす衝撃は明確に異なる韓国は現在、尿素の輸入の 97% を中国に依存している一方、日本の対中国依存度は 30% 水準だ。先月15日から施行されている中国の尿素輸出前の検査義務化で影響はあるだろうが、韓国のように致命打を受ける状況ではないということだ。 また日本は尿素水の主原料アンモニアの 80% を地獄で生産する。三井化学と日産化学が尿素を生産してきた。韓国が2011年から尿素の国内生産自体を中断したのと比較される。もともと尿素関連の対中国依存度が韓国に比べて低いゆえ、日本国内のディーゼル車の比率も低く、 車両用尿素水の不足自体が生じる余地も少ないこうした中、韓国政府は在日韓国大使館を中心に日本国内の尿素在庫物量及び韓国の追加輸入の可能性を把握し、日本側から尿素を購買する民間企業を支援している。外務省、経済産業省など日本政府レベルでも韓国の 尿素水不足自体を認知していいるというしかし、日本国内の受給状況もそれほど余裕はないというのが日本政府と民間側の反応という。こうした中、国内最大の尿素水製造・生産企業のロッテ精密化学は11日、車両用尿素水5万8000トンを生産できる尿素19000トンを確保したと明らかにしたが、 うち、千トンが日本産という。政府が確保できない輸入先を総合商社や企業が次々と打開している格好だ。政府当局者は、尿素輸入先を多角化するための努力で日本も排除していないとし、関連企業を側面支援するために万全を期すると話した。とのことで、いかがでしょうか 産業の中核を成す尿素水が枯渇すれば経済が破綻してしまうということで、あちこちの国に散々泣きついてきた韓国。案の定、日本も交渉の視野に入っていたとのことですが、日本としては当然のようにこれを拒絶ということですね。まあ至って当たり前なのですが。記事の中では、 日本が韓国を大々的に支援できない理由として在庫不足を挙げています。確かに日本国内の尿素水在庫は現時点でそれほど余裕があるわけではなく韓国ほどではないにしても尿素水不足の危機がじわじわと迫ってきているのは事実です。しかしながら本当の理由はそれだけではないのです。賢明な皆さんならすでに察しがついているかもしれませんね。 はっきり言いましょう。日本は韓国を助けたくないのです。少なくとも公式には韓国に手を差し伸べていると思われたくないのです。これは何も尿素水の一件に限った話ではありません。韓国はこれまでにも窮地に追い込まれるたびに日本に散々泣きついて助けを求めてきました。日韓通貨スワップ協定がそのいい例ですよね。 日本には全くメリットがない日韓通貨スワップですが、韓国は2008年のリーマンショックによる外貨流動性問題が浮上し、引き出し限度額を30億ドルから200億ドルにするよう日本側に泣きつき、2010年に為替市場が安定者として増額措置を30億ドルに戻しますが、今度は2011年の欧州金融市場の 不安定化の影響で韓国通貨のウォンの為替相場が下がっていることに対応するため引き出し限度額を30億ドルから7 0億ドルに増額するよう再び泣きついてきましたまあ結局韓国側の経済が安定したという理由で日韓通貨スワップは2015年2月に終了したことになっていますがその後も韓国側は必要に。 日韓通貨スワップ協定再開を日本側に打診していましたよね。一旦、協定再開のための協議が行われましたが、韓国が釜山にある日本総領事館前に慰安婦像を設置したことで、日本側は日韓通貨スワップ協議再開を打ち切りました。今思えば、慰安婦合意は素晴らしい合意だったわけだったんですね。さて、 お金が欲しくなると、やれ慰安婦だ、やれ徴用工だと、日本に幼稚なイチャモンをつけ、賠償金をむしり取ろうとする韓国。そもそもの話、韓国は戦後、日本からの莫大な経済的援助によって発展してきた国ですから、それに味を占めてしまったのかもしれません。そうした経緯がありますから、今回もどこかで、今回も最後は日本が助けてくれるだろうから大丈夫だ、 と甘く見ているのでしょうはっきり言ってとんでもない勘違いですよね。民間レベルではすでに韓国企業による尿素水の調達や個人輸入が進んでいるようですが、それと政府レベルでは話がまるで違います。個人レベルで暮らしが困窮するのはこちらとしても心が痛みますが、少なくとも政府レベルでは毅然とした態度で、 お前に分ける尿素水なんかねえ。と、はっきり伝えるべきなのです。韓国もさすがに日本には頼れないと分かっているのか。ベトナムやオーストラリアなどに頭を下げて尿素水をかき集めていますが、中国国内の在庫が遅かれ早かれ途絶えることを考えると、まだまだ油断はできません。いくらなんでも自力でどうにかしなきゃということで、韓国は今、 尿素水を使わない浄化の新技術開発に乗り出しています。排気の過程で生成される有害な窒素酸化物を尿素水ではなく、非尿素系代替触媒剤を使用した浄化技術を用いれば尿素水と同等の効果が得られ、なおかつ環境基準も満たせると期待されているわけです。しかし、まだ生まれたばかりの技術のため、 実用化までには時間がかかり、専門家によると完全な実用化には少なくとも4年から5年はかかるだろうと言われています。実用化まで早くて4年。そんなに待っていたら尿素水が完全に枯渇して国が破綻してしまいますよね。少ないながら希望もあります。ポスコやロッテグループなど韓国国内の有力企業が 相次いでこの危機に立ち上がりオーストラリアやベトナムからまとまった尿素水を確保最悪の事態の回避に全力を尽くしていますまあ本来ならばすべて政府がしっかりリーダーシップを取り先陣を切って解決すべき問題なんですけどね新技術開発や民間の企業努力と韓国も尿素水不足では精一杯頑張っているようですが 頼みの綱の中国が、尿素水の輸出、やっぱり無理かもしれない、と言っている以上、絶対絶命であることに変わりはありません。私の予想が正しければ、年内にはいよいよ本格的に日本に泣きつけてくると思いますが、日本だってよその国を無条件で助けてあげるほどお人よしではありません。まして、せっかく助けてあげても、 ありがとうの一言も言えないような国に手を差し伸べてあげようとは思いませんよね。それでも韓国が一方的に最後は日本がどうにかしてくれるもんねと思っているとしたらお気楽と言うしかありません。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので ぜひご覧ください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。